うせかはいどうもみなさん、こんばんは、ウルモロです。地球防衛軍ス続きからやっていきましょうかね。プロミネスはでやってやら。 でるかなエエロロイムエッサイムサノブさんこんばんは。 たったのでオケー敵にかかわりだ。こんばんはうらさんこんこば読みが。甘かかった <笑>よいいでしょ。部屋お邪魔します。はーいどうぞ。エアトータスを信じよお羊。エアトータスだって四十代しかなかったから、ダメージ的に変わらないな。いたーバカがよー。 い, い, 戦いだった本当にね 3.3 でこんな遅く感じるんだやばいねーよろしくお願いします<笑> いや体調悪いだけ<笑><あー><笑>何で遊ぼうおかしだねー<笑>、えー、やっぱエアトータスですかここはいやこれはねプロミネンスの方がエアトータスの上位互換になってしまったからへえこ、ー、んなどれだけエアトータスの回数出ると思ってるんですか<笑><笑> リロード10秒だからこの野党さす。あれダメージ保持ついてねえな。こっちリロードれはもうあれじゃないですかな。<笑>レーダーシーンでしょ。えリロード。こんばんはニコニコ初見ですニコニコ。ゆりこさんこんばんはいらっしゃいませよろしくお願いします。ね、ええそんな最初ふざけ上等でしょう。そうだよ。たず だって、そんなふざけてなかったら、プロミネスに直撃して死ぬことないんだから<笑><笑>いや。いや、エアトータスも即死級ですよ。うん。これ、ちゃんと五千まで貯めてきたんだから、まあ、俺。五十寸までですが、ね、参加してもよろしい。大丈夫ですよ。逆さまのターン。手足打っちゃいますよ。いや。<笑>あら、ちょっと、一回目、私、遊びますよ。気をつけてくださいね。みんなプロミネス持っていく、大丈夫だろう。 プロミネスじゃあプロミネスにする、うん、仕方ないな概要欄にですねパスコードとルーム名書いてありますんでらほらよろしくお願いします星付 き, できますよあっ強いな即死ですよ即死マジでそ れ, それさつま っ, って俺ついてないな星ダメージ4だけど1万2000いやー恐ろしいこれ怖 しここの部屋は基本しょっぱなおふざけですからね。<笑> たなんかは使わない多分一<笑>分ぐらいしたら誰か FF で死んでるんじゃないです か, でか、ね、<笑>であやあ や, やばいカメラタイプ変えたままだ見えねえ<笑><笑>いや入<ー>れ<笑><やー><笑>させていいね意外とね放置にカメラタイプ変えるとちょっとねややすかっですマシなるのよ、ね、負荷がああなるほどね<笑> 当たっております。おいいですね。立ってる立ってる。クソ。お死んでる死んでる。死んで る, いいいい<笑>死んでるじゃないですか。いいですね。お意外と生きるんじゃないですか。痛いんですけどほら止まってる間にほら千ぐらいからですけど。これはもう家の隙間から撃つしかないんだよ。見通しは ナイスナイス。あ、ううとだ あ, あた、あ、多分、多分、私のやったとすかな、事故と。事故、事故未然にがっまった。頑張ってくれ。もう、私、あの。ありがとう。別れ、別れというか、関係なしに売ってますかね、プロ黒の。<笑>もう、知ったことかで売ってますよ。買ったもんが勝ちたから。<笑> だからボンボン反応してると思いますよ、おなんかめっちゃ強くい る, だ, ボンボン反応るだって。だって一番奥の迫撃反応せんもん<笑>、そんなのしたこ と, したことじゃないもん<笑>の、失敗してから考えてるかられたそうそうそう、最初はね、こういうね、やっぱ楽しまなきゃゲームなんだから、<笑>そう、普通に攻略なんて誰でもできるんですよ。 ああいいですね。いいお意外と刺さってんじゃないですかこれ。いやプロミネスは楽だよ。楽だな。ほとんど撃ち方は絶対に楽。<笑>なかなかひどい光景だわ。早い早いよねやっぱ当たるのが、ね、着弾までが。ああ着弾は早いからね。そう建物が壊れたら逃げ場がなくなるから死ぬ。でもねプロミネス私あんまり印象ないね。ファイブの洞窟で一円使えて死んだから、ね。<笑><笑> 全滅だよ、一瞬で。地下はね、俺のゴリアスとシャ意外といけるね。刺さってる、刺さってる、めっちゃ刺さってるよ。悪くないね。みんなで撃てば、んみんなで打てば、うん、マジで完封だよ、ほとんど。うん、まあ、ぶっちゃけた話。ああな、な<笑>るエメエメロードもみんなでっちゃ強いからね。そうそうそう。 いや、この、この配信ではね、結構みんなね、誘導兵器持つことが多いよ<笑><笑>あそ。そろそろちょっと回収走ろうかない。意外と倒してんだよね、これ。いや、やっぱマンダメでかいね。当たったら、まあ意外。意外とね。まあ、ぶっちゃけたやしね。他の兵下も早いんだけどね。うん、<笑>楽しいから。<笑>で、じゃあ、こういう。 チョコイプレイが楽しいから<笑>意外といけるねこれちょっと予想外だわこれね下手に1体たつ多分2人打ってね殺しちゃうんだわ2体同時とか<笑>こう怖えこうえこうえ調整ができんからさしかもプロミネンスのせいで足が遅いっていうねはおっ痛いです痛いですああチャンスチャンスチャンス カシュカシュ も, もうプラミネス一発いってんだよいや一撃しか知らないっしょさすがに<笑>気持ちよさは全くないけど な, なかなかひどいなダメージだけたまに出てんだよね<笑>うん一0 0ちょっ と, とかててこ れ, れ 4.1 とか5ったら誰が出てんのってなるだからうん<笑><笑> 意外といけるんだなぁやアトータスでずっと打ってるいわ分かってたけどねうん や, いの前いや だ, 使,、ま、ずやだこの使えないこと思ってたね<笑>プロニュースかん<咳>いや強いね普通の放気をつけてねうん何かありますいやゆりとさんがあの竹取ってるから<笑>ああ別に、ね、死んだら死んだまでだからあい手俺かよ あっっちゃった大丈夫大丈夫一人生き残ってたら倒せるから、まあ、確かに我々のプロミネンスの違いだぜ、ね、そうそうそうなんか回復しか落ちないんですけどな<笑>拾んじゃない<笑>拾ってくれたんじゃな い, じ ゃ, ない、うん、じゃあ落ちてようかやっちゃおゃちゃう<笑>昨日はねシーバックでもうあと1匹いったところで俺みんな味方殺したかなっ<笑> お、死んだ死ん だ, 死んだねナイスナイスなかなかひどいねなんかぬるっとわったねうん、うん、思ったよりもっとぐだるかなと思ってたんだけど一いゲーム意外と予想外いけちゃったって感じだねああ、えー、ここのプロミネスはもう不可能意味しますよ、うん、<笑>いや、まあ、不可能でもないか まずあと金ああそっかそっかこれかいけんじゃね行ってみる<笑>行ってみるだから1方向に打たないと死ぬけどね<笑>みんなでったを狙うよね<笑>てか私レンジャー終わってんだよな<笑>まあいっかみんなで1方向狙わんとこれ終わるよテンペストえいやいやいやもうレンジャープロミネスでしょそうよプロまあ近寄られたらもうしゃあないけどさ<笑>適当な打つけどオーキッドとタルト余っていくから まあストークかまあそのあたりか適当にね何持ってこっかなとはう八ちゃんまあタレットでいいか八ちゃんはタレット抑止としてああれ組んだあれはぜあれ多分頭だからうまいこと当たんねんだよなまあいっか あ, あなんとかたるダメっしょでいやつ、ね、<笑>わみんな<笑><笑><笑> ひど い, ひどい、うん、失敗失敗したら考えましょうっていうね、うん、ちゃんとやりましょうみたいな、うん、ひどいななかなかひどい光景だなこれ多分ね、うん、エメロードあったら楽なのよ、うん、<笑>でも俺らは一発しか打てないと、はい、あ, あえてそのダメージダメージっていうね<咳> 一撃に輝けてるから。そうそうそう。どれずつ ？8 は。えー、8でしょ多分。まずこれじゃない？ Okay. こっちのこれっていうかこれじゃない？ああなんか帰りちゃったけど。あやばいカエ飛んでた。ああこれこれ無理だわね。もう適当に言っちゃえばいいんじゃねえ？オッケー。カエルが守ってる。カエルでもこれやばいんじゃない？すごい事故起こすよ。<笑>大丈夫さ。 8ロックにした8じゃないあれちっちゃいカエルだだま<笑>しやがってやだやだカエル切って絶対これええや何かこれ事故ったよ事故ったよ<笑>これ絶対事故ったよプロミネスが事故ったよよしゃ危なかった<笑>プロミネスがこっち来てるかっこええだよいやだロックしないんだけどなかなか88は生きる8はいける今こいつも単独だわ、はい バーカの一人で勝てると思うなよ。<笑>まずいたまに、たまに、かえろくちゃうんだよ、ね。まずい。かえるで、ちょっ と, と。俺<笑>。あ、これはもう、はめ、はめ入って。はめ、はめ入った、入った、入った。あいつも入ったぞ。<笑>あいつもダメだ。<笑>これひどい。叩<笑><笑>きつけられてる、自分に。<笑> 事故った事故ったよバラバラになったぞあいあーこっちだいまだいまだいまっいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまいまだいまだいまだいまだいまだいまだだいまだいまだてまだい いや昼間だメか<笑>なん、ま あ, あやべやべここはカエルいきな来たんだけど こ, こあ当 た, たるとこだったわ当たってるよ当たってるよでも、ね、あとね多分ね 15, 15発か20発ぐらい当たり死ぬはずなんだよねやれるっしょだからうん全然やべくはずなんだけどねあの上に上がれません<笑> ちょっと待って待っていっていってお前<笑>それいけないんじゃないこのプロミネンス意外と。 こといいいよやそののププロロミミスの一ですっっっっっててててるってるってるるるりちょっとット張れて お, おくしかないなさすがにこれは。 いやちょっとこれはたぶん帰りちゃん流れ弾だな間違いなく<笑>うわ痛い赤強いしかも目の前でテンペ プ, <笑>プロミネス来た<笑>よやばいなこれああちょっと辛いなやば い, や, ばいやばいよやばいよおお危ねえ危ねえ危ねえ危ねえそこでタレットちゃんあんまり仕事しないでくれたよ。雲来たよ お、ちょっと、ちょっと、さすがに届ける天瓶打てないよ。天<笑>じゃないよ。プロミュネス打てないよ。<笑>さよなら<笑>お。ほら、雲はちゃんとね、あの、プロミネス吹っ飛ぶから。ああ、いいね。価値核。そ<笑>うそうそうそうそう。蜂もちょろかったかな。<笑>多分ね、あの豆電気が一番きついんだな。なんかキングが海から来た、うん。キングワープするからね。<笑> 大丈夫そいつはプロミンニテーで当てときゃ勝て る, 出 る, 出 る, 出 る, 出る永遠と吹っ飛ぶからね8と同じでうそ、ん、<笑>の前に糸にいられてるぞ<笑>いやひどい光景だわー<笑>赤8痛い赤八。赤八マジで痛いあっ壊れたああ 俺食われたんだけど死んでるのに<笑><笑>俺死んでるって運<笑><笑>壊れてるけ、ね、どあっそれでなウけそうだったんですけどねえっこれでこっちが来たのがちょっと予想外あ死んだわおおっ お、いけるんじゃな い, いこれこ れ, これいける い, いける よ, よ, よ<笑>まだ俺 口, 口の中ああ落ちた不り落としてくれたありがとうなかなかひどいわほんとえでもこれほらおらみんなみん な, みんな指がっていけるんじゃない<笑>みんな立てればね余裕だねそうそうそ う, そうでも残りあれでしょロボットでしょ ロボットちゃんはねどうしようもないよ。<笑>本当にあいつはね絶対頭に当たるから、ね、通らんのよ。<笑>まあのけぞってくれればワンちゃん目に行くね。ああ無理だね多分。あ, <笑>ありがとう。うまい。<笑>やったぞいや。ひどい光景だわ。<笑> なんかハードより遊んでません、うん、<笑>ハードの付け根がもうちょっと味見した気がする<笑><笑>おかしいなーあいけルんだぜ<笑> ど, どこで間違えたんだろう私初期一の丘だからみんな結構起こすの大変や、うん、<笑>っていかないだろうね<笑>そうそうそ う, そうでとりあえずこれアカシプロミネスやっちゃえばいけるんじゃねと う, ありがとう なかなかひどい光景だわ。どうやったかったんだ。頼む、登れてくれ。えー、これプロミプロミネンスであ詰まるまでやるんでしょ。どう考えても無理ってとこまで行ってみようよ。<笑>洞窟って詰<笑>洞窟はね、もうそもそも無理だからね。 洞窟はあれでしょ多重ロックのエメロードとかエメロード打てるかないやちゃんちゃんと高さを考えて打てればね、うん、損かりやるやらかすわーってなりますけどくちゃくちゃにされちゃうそうひどいことになるの PC が生きてるあそっちか初 期, 期 も, うもうプロミネスのきじゃないですか うん間違いなくな い, <笑>いやー素晴らしいいやだひどい光景だ本当トなあ<笑>いいの初見の人にこんなことやらせて<笑><笑>この配信じゃカスでやるって言われるよたい<笑>これうありええよここって思いながら金ありかー<笑>ああ金あり増えるのよ ま、あ大丈夫ここじゃあ8じゃないとりあえずこっちの方向ッーうんうんうっちゃっていいんじゃない八がどうせ一番薄いの、ね、楽しいの大好きでありがとうございます<笑><笑>って言うて爆風で何匹か死んでくれるだろうどうせ当たれば一撃だからうん、<笑><笑>か赤りもねああどっかなマルチ補正だと死なないのかなあ、はい、1万は厳しいかも 死なないい待っってくれよ、うん、<笑><笑>いや私打つよ打つよ私いいつつさん食らうそこ多分あもうほら金あり行くしかないっすよ金ありじゃん。 もういっちゃいますよ、私。いいいいどうせ撃たないといけないだから<笑>、うん。2発ぐらい撃っときゃ、ね、あいつらは勝手に死ぬんだろうから、帰るなんて。一発で死ぬんかなぁ。あ, あいや、無理か。あいや、砕け散るっぽいかなぁ。 いや、死んでるか死んでるっぽい。死んでるっぽいね。いけるね。まあ。早いです全部無いだけど、全部は無理だけ ど, ど、ね。お、ちゃんと死んでるよ。あ、もう来ちゃったわ。<笑>帰れ。早い。あ、でも結構ほら、やれてる結構思ったより、思ったより。 怖すぎる目の前に目の前に落ちてくるじゃな意外と行けてるじゃんあやばいやばい近いな近いなこの近いな、ね、あ, い、ね、いたいー<笑>あー死んじゃったバカあっ下に落ちていく<笑>あ俺は下落ちたの俺今ね砂浜まで落ちてるじゃ仕方ないな砂浜でも撃てるから そののためのプロミネンスですよ逆に砂浜のがいい説あるかあ<笑>あののいいいととう意外といけこ電気でしょっホントだわ全然わかんねえわ<笑> どこ だ, どこだ<笑>え う, うるさま私のほらこの小さい私には前の方にったらいいと思う出て出てた見 た, 見たおでもいいために出てるよこれいけるんじゃないこれこれこれこれ回収かな回収だな、ね、ああ と, は、ね、あと8一匹じゃない 帰れカエルちゃんじゃないうもう死を待ってるカエルちゃんカエルああ NPC のところ寄ってきたわああのカエルもう死んだねあいつはもう終わった会社は無理か あ, あ終わったあのまあ、まあ、取, れ取れるだけ取るけど<笑>武器一個拾っただあれ意外と電球いけるもんねどうやって当たるか全然分からんけど<笑>全く見えないダメージは出てたからちゃんと当る出てた出てた通ってたわ アップなし。いやーひどいななかなか。次なんだろう。機械兵の取でアンカーアンカーああせない。いこれは無理だね。ここは普通にやるしかねえか。ゃあ、ね、何に行きましょう今度は。ほらうぶさん指定ですよ武器武器固指定武器固指定。<笑>ああそうだな<笑>スタンピードかな。 スタンピードですね分かりました1 <咳>個スタンピードですね一個スタンケード OKOK <咳>、えー、じゃあ私はスタンピードとマグマ砲というバカな組み合わせで、ま、待て待て待てまあ弱 く, 弱くはないんだけどねなんてレーダー支援システム俺大事に抱えてんだよ今<笑><笑><咳>マグマ砲、まあ、倒せるけど射程きついなやっぱやめとこうかさすがに 何行こうかなー、私。起きたですよ。起きた。いや、このね、クソ雑魚のね、ペイントレーターっていうのあるんでね。<笑><笑>そう、この。ハードタイなら強いてるいるえ、でもこれファイブで強くなったんですよ、わずか、わずかに。<笑><笑><笑>気集め程度。稼働してるぞ。アンドローンか。 えドローン私の出番じゃないですか、ほらスカ反応だけなら い, い, いくらでもさせできますよ。<笑><笑><笑>倒せるとは 言, 言, 言ってないですよ、<笑>もう、ほら。早い早い。ほら、反応だけはできるからね、私。あでも意外と当たんねえな、倒すんかな。 あまだほらこの、ね、インフェルノのにあるまじきダメージ出てていいですよ152とか弱<笑>すぎだってペイントレーターだもんでもねちゃんとねいい 当, てたら当てたらね倒せるんだけどねスタンピートいいぞあダメージ出てるダメージ出てる 怖い怖い怖い怖いサッピーと打ちなげうばっかしてこないで無理だよだって襲われてんだからこっちほ<笑><笑>らほらこれも一発当たって150人ですか一発ちゃんとね近くで当てたら1000くらい出るんだけど1000ならファミガンが強いんじゃねえ<笑><笑>どうっていうペイントレーターだ 名前から言わさねえと弱いな。えかっこ名前クドはかっこいいじゃないですか。ペイントレイター、うん。名前はね。<笑>名前は名前だけかっこいいなよこれ。やばいこいつ。連射するタイプか。あじゃあこれあはこれは支援がいりません支援が。いる。三本。すごい一瞬で四千ぐらい持ってかれてるお礼ですか。ほらほらほらいけこう。ライスライスライスいいよ死んでるよ。 あのプロミネスにまってるから気をつけてて OK です OK です私休むだけなんで<笑><笑>無駄だいいっすねこのインフィルム体あルまじきダメージが300400とかそんなバカかですよ<笑><笑> おもちゃ持ってきてもうそうもう射程はあるからあとあ一応当たるからな<笑>当たるけどアクティブにさせてね毎回だったら地獄した待って俺らアンカー1本も折れてなくないまだ<笑>いやいや 今, 今からっすよ 今, 今,、ね、今, 今, 今から今から今から今からホン何言ってんすかもうそうじゃないですかなるほどね 今は聖地でしょああ、そうそ う, そう、聖地かい、ね。<笑>お掃除タイムですよ、お掃除タイム。最調一に二かけとんだよ。緊張増えてるよ、もう六百しかないよ。野田さん、じゃあ次、次ペイントレーター使ってみてください、この。コンプリがわかるから。<笑>でもね、これね、間違いなくファイブリー強くなってんのよだだだ。多分もっとゴミだったから。 温まってきたなアクセント。皆さんこんばんは。アクセント。マジで敵死なんからねこの時。<笑>待ってミスター。あこら湧くなよお前。せっかくもうちょっと今行くときついじゃん。<笑>ちょっとまあ。スタンピード打ったはずなのに出てない。えななんか反応するんだけどお前たちの間なんだよこいつら。マジ込みじゃねいもん。くそもう。 おやすみバイバイほらほらペレルトレートは貫通すんだからな珍しい貫通持ちのスナイパーねそう貫通持ちでダメージ込みのスナイパーほ<笑>らもうあの全部撃ってもねこのこいつは殺せんからね<笑>でもね近くで当てるとちゃんと倒せるね シ ョ, ショットガンの距離であでもいけるよまだ前より全然いけるよこのペイントレーターいや全然前よりはマシだわもうね前作の込みっぷりをよくしてるからね<笑>すごい吹っ飛ぶんだけどすごい<笑> すごいベーゴマくらい回ってるちょっとあの近くやったらとさ吹っ飛んでくんだけど<笑>ありがとうこいつもう倒せねえよ強敵だわ待て待て待て待て待てやりすぎそれは あ、やっと片付いたわ。やってんだわリロードーーしししこれははほら、スススナナ<笑>ナイイイパパパののでで敵兵お箱でしょ あ, あ、あちょっと一爆発しまましたねあでもまあ無理かないい、ね<笑>諦め タレットくん頑張ってもらうしかないわ近いって近いって<笑>あタレットめっちゃ強い 私ね、何もしてないからねぶっちゃけこのペイントレーターがね敵フ吹っ飛ばすだけささ倒せないんだわ<笑>敵はねはるかかなりいっちゃうんだわ、はい、ありがとうおきっとなめるな。 ほら、この、この必死型君に囲まれて、四体たすの、もう必須ですよ。<笑>あぶね。<笑>待って、痛すぎよ、お前、ちょっと。この四体すらきついんだからね。<笑>マジ死なね。<笑>やめろ、回復取ったら攻撃してくるな。あー、次がこいた。え<笑>え、いいね、追われてね。 いけない<笑><笑><笑>だってさあ、一体がさあ、普通の銀区のタスだにかかってんださすがおかしいなぁ腰ついてるんだけどな、この時おかしいなぁ<笑> 一発百五十人ですよはははターミナル<笑>これほらこ れ, これがね放射しているのが十発ぐらい出てるからチャーと当てればほら千ぐらい出てたら至近距離でねそうそうそうそうスナイパーじゃないけどねはっははは前に行けませんほらペントレーター君の出番ですよペントレーター君お願いします こっちに戻るのが、なかなか大変。やて。よしよしよしよしよし。なんかまたまたひし形くん来たんだけど。あ、新しいひし形くんが。え<笑>っともうスーカーじゃあこの人たち。 行けろ行けろ、起動するな、お前行ろいや、あとはなんかすごい湧いた音聞こえたけど脇が早いってあ、まあ、しゃあないなもうタレット君に頑張ってもらうしかねえか、ここは ま, たまあ、タレット頑張れ 待ってくれ待ってくれもうちょっと<笑><笑>ダメですアンカーに近づけば近づとば近づけたタリットのためにさどんときアンカーに入ってか分かんないんだよまったくアンカーに近づけば近づくほど敵の攻撃は苛烈ですはいもう二マガジン打ちました<笑> あ、ちょっとやばいんで、回復取ります。<笑>どこ落ちてねえかな。そうだよ。落ちた、一個落ちてた。あー、二個、二個落ちてた。やだー、私一人じゃない。<笑>タレッってる、タレッってる。よっしゃ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、おい、死んじゃまーす<笑>。はい、さよなら。<笑><笑><笑>盛り上がってきましたね。 いやひどい光景だわーもう。ありがとう。だってねこの数囲まれてね多分砂漠のね二三分三分ぐらいかかるよ。<笑><笑>なんでなん何当た っ, った今。<笑>それは知らねえマジで知らねえそれは。えー、ほらもう息づれの呪いですよ。<笑> おほら、いっぱい可愛いの来ましたよ可愛いのいのま た, ったタレットを置いてしねえてよかったああこちら強情だなよしよし行いぞ これはもうグラハさんがノブさんを起こしていくでしょ。うか逆さ ま, の顔温まってきたなアアクセントオメガアクセセンント謎の PS5 で配信したらコメント欄がコメントが一気に過去のものが返ってくるやつね。<笑> よしペントレーター君ちょっとさすがに厳しかったなでは次何でいきますスタンピートは<笑>スタンピートよかったけどな二ートがちょっと遅いなじゃあスタンピードアウトのちょっと見ないと分からんな<笑>でしょ<ゃ><笑> かたいやいや大丈夫このペイントレーターにしようとしてるからうん<笑> や, やっぱ安定の弱さだわこの武器なんか面白いのないかなああのねすごい草っあのゴミ武器あるよボルケーノっていうああ 30? そうそうボルケーノ バイナリーバイナリーバイナリーは投げ物あっ、独独あのね、味方に対するダメージはきつい<笑>ちょっとリロード98秒重すぎるようねさほらお、俺さんほら、ボルケーノ行ってみよう、ボルケーノも抵抗<笑> DNG も手いこよ DNG? 今日は DNG 渡していただけどねボルケーノね。 TNG <笑>とボルケーノやう<笑>ボルケーノ<笑>あと何持ってこっかなさすがに倒せる武器もって簡単やばいね<笑>よしこれでいこう<笑>もう俺らには後ろだっていかないからねここタレット置けばいいってい う, う, もうこれこれを失敗したらじゃあ次はちゃんとやってみようですねゆり子さんまだ時間ここ大丈夫ですか ああそうですねこれも う, もう初見の人にこんなことやらせすぎてやばいんだけど<笑><笑>まあ全然スラックショットでもよかったんだけどねスラックショットいけちゃうでしょ s g n K12 とかブリーチャーもいいな ダメダメムさん。い<笑> け, けそうなま了解ですはいよろしくお願いしますあここはイニアさんに入ってもらわないとじゃあそうよね次はそうそうそうそうバイナリーって言ってるんだからばああ あ, あここクリアしたらあそういうことか次は勝つんだよ俺らはじゃあこれ失敗したら真面目にやりますか 人様の時間を待ってるから<笑>そうそうそうそうそう<笑> さ, さすがにね、うん、おい大丈夫かこれほらかっこいいんだけどこの使いなさっぷりは打ったらわかるよ遅っ<笑><笑>マジ走ったね普通に歩いて落ち着きだったもん<笑>そうこれね あ、な何 か, たた か, <笑> か, かに当たってるほら<笑>一応か見た目かっこいいんだけどねあなんかすごく近いって何も打てないんだけど<笑><笑><笑>ちょっとさすがにこの距離は<笑> いいや<笑>ちょっと飛んでいきすぎじゃな い, いやこ<笑><笑>これはやだいやだこれはっっっゃるくららいい上げるかかすすたにださがちょっと あもうほらもうちゃんとさ5体ぐらい、ま、あの巻き込んだんだけどね<笑>ちなみにねあの死んでなかったよスタンピードの時よりハハハハダメじゃん<笑>ボルケーノはボルケーノボルケーノだってゴミだもん、ま、だでも<笑>そうこ れ, これはね一回経験してもらわないとねこの武器がなぜダメかっていう あの大きってすごい楽勝なんだけど<笑>敵が普通に倒せるわ<笑>あーちょっと何邪魔されたよ今か中よ あ, あ, あそそかなちょっとお手玉はせっこいってハハハハ <笑>ただもう<笑>ハインワは d n g の自爆です何<笑><笑>だろうあのペントレーターで さ, さあぜん、うん、1分ぐらいかけないと出せなかったのがさ以上大きくで10秒いらんぐらい死ぬんだけど敵が死ぬねうん いい大丈夫これが失敗したらちゃんとやるんで<笑>全然エ メ, エメロードとか使うけどね次はもうあエメロード全然ありよいやもう勝つためにエメロードとか全然使うよタラットもめっちゃおしい。えあのランチャーランチャーの方でしょハ<笑><笑><笑> めっちゃ強いんだけどね使いどころ間違いにとったランチャーもまだデータが足りないのか死んでる場所違うんだなこれあそうでもなかったどこだちょっと待ってくれ<笑>どんだけく ん, ん, ん, ん, んだよ一<笑><笑>本じゃなかったよ今の量は<笑>なんか塊だったもん今そう フェンサーやったら、フェンサーとかだいぶやったら、もっと分かるよ、気持ち悪いぐらい取るから、なんか、拳みたいなのが飛んできたもん、今、明らかに、拳のサイズ、<笑>ジャックハンマーぐらいの大きさだったちゃんと。無, 無理だと画面埋まるからね はもうプロフェッサーがさボルケーノがってゴミを返すかダメですよ<笑>よしじゃあこれは、みんな殲滅したらジに行きますかおっ命の家が始まった命の家が俺はもう死にたくないやばいこれはやばいよこの体力は危険だよこれはあっ DNG にしちゃった危ねうわマジ早い<笑> 最高速度に乗る前に殺されるって。ようだ普通にもタレットとも D.N.G やってた。<笑>そうなんですよ。これはね、<笑> D.N. タレットね、うん、急に D.N.G に帰るからどうしようもなくなった。<笑>よし、マジに行きますか。か勝つぞ。<笑>もうさっさと。今度は。これ大事にしないです度ちゃんと<笑>変わってましょうか。知らないっすね。 エメロ私使えんだろうあ楽勝 FZ がレーダー支援はいらんない何で行こうかなじゃあもう、うん、私適当に終身しとこう大きいとは手放せない EXA ブレイザーが使えるならそっちでもよかったけど育ってないけどねこの場合はここ。 まあやっぱりリフロクトいいか<笑>もうレンジャークリアしてるんで<笑><笑><笑><笑>ただここにハハ引っかかるハ嫌なんだよね。ハハハハハハハハハハハハハ 間違えたアンドロイドの転送が始まるで俺のエメロードはずっと4発なんだろうああ別にアームハンバサムでもかったなえそれ不良品でしょう5って書いてあるんだけどね俺のエメロード五五か零点 ?5 0.5 でしょそう<笑>あっこいつやだめくるバカはいる レブにつないでくれ三棒と話すめっちゃ入れやすいかもしれない保護外套の入りやすくたな弟子だからどうせやっともどおくらんしやだー敵がサクサクしてみようどういうこと<笑>さっきまでの嘘みたい な, なんかい電気はきっくりいったりてくるんだけど あーこれこそう拠もよかったなここまあいいやなんとかなんだろうあブラフォー当たるんだここなんかへえー、じゃあいけるね普通にああでも囲まれるとさすがに範囲外から削れる嫌だね でさあびっくりするぐらい今度アイテム落とさないな、うん、<笑><笑>何こいつら検査に書いた当番ひどいなあああああああああああああああすああああああああっあああああああああああああああ 一応結集すれば、見つけられるはずです。いいもう一回。科学者を集めてください。一人でも多く。アーマあ、とかいらねえんだよ、今。本当のことはそうだけか。<笑>回復よこせ、この野郎。太鼓の邪神に、今度は時間旅行か。もう、うんざりだ。やっぱ、補助装置。二個つけれるし等しいな。<笑>仕事に戻れ。 以上だいておりまは全然昼やんこいつ近<笑><笑>距離からイを行っていく全然昼間です 驚きの回復の落ちなさこっちの方は落ちてるよ結構そうこっちに落ちない<笑><笑>あのねアーマー落ちるんだよね回復は全くね落ちないのよちょっとめんどくさくなるから三段にかけていって<笑>あブラフの方がええわ なんか俺にこうあやっと落としてくれた送られつ辛いんだよねい全然アマハンデ転がしていって良かったなこれ。 あなんかすごいね近くに降ってる の, の音が聞こえるんだろうな<笑>あこっちかボーナス系だわ俺相手も落とせこの野郎走れ走れ俺に相手もよこせ何<笑>も回収できない こう狂ったようにするんだから何か狂ったようにすると思ったらさ3日いたんだけどオッケー じゃあこれは残した方がいいね。いや奥にいったいなんかねシエット多分吹き飛んだのかわかんない。入る？うん。じゃあいやこれでやっちゃおう。おかしいですね。さっき の, 黒のっちょっとなんだったんですか？やばい死ぬこいつ。<笑>仲間に殺される。 ああ、そういうこと、うん、仲間仲間どこあ、フェンサーじゃん、しかも、うざや。クズガードするよ。うん。殺した。よい殺したあ。あと3人ぐらいのー い, いやーああ、ちょっといっぱいいるで。死<笑>なねえないい。いる。なんかいる。なんかいるよ。どこ行った 死んでないかまだあれこいつはああ何か動いてるん、ね、でも殺したナイスなんかギャーって言ってるんですけど<笑><笑>でも大体取ってないですか大体取ってる大体 そんなもん。大きいですねオッケー。あ、届かんかった。聞いているか。今回も。わあ、自分仕事。恐ろしいや。<笑>何度繰り返しても。恐ろしいね。何も変えられない。助けたかった。ありがとう。家族だけは。 いいねーじゃあ次は次はもう一回あれですね遊べ る,、ね、ロミエンス遊びる次は遊べる<咳>、うん、レイブンとファランキスか<咳>あでも多分レンジャー終わってんだよな<笑>あれなんかおるさんおるさ ん, なんかエアレーダーで指定してくれません やる人はダメだよ今はえ終わってるんだよなグラハさんよグラハさんグラハさん終わってないでしょえー、終わってないよゆりこさんありがとうございましたまたよろしくお願いしますお疲れ様ですお疲れ様ですえーほらおうさんがゴミ吹きで行くからさ許してあ の, あのオールビーコンガンとか うん。<笑>プロネスで。そうプロミネンスちょっとでもねこの早くねサポートですよサポート<笑> サ, ポサポートですよほらエアレイダーの 本, 本領はほら完璧じゃないですかこれで任してよちょっと強い助っ人一人呼ぶからでこれほらもうパワーポストも置いて<笑>ほら完璧じゃないですかもうサポート 実際 こ, こ, この辺優秀だなほらもさん こ, れこれな文句ないでしょいや文句しかないやろそれは<笑><笑><笑> ワ, イがいるおワイルドがいるえダメやっぱプロミネ ス, プロミネスかな終わってるけど仕方たないな<笑> じゃあプロミネン ス, スと何にしようかなゴリアスあ、まあまあスゴリアスあま g でしょここあまったらまょまあまあっあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあイあまあまンまあいあイヤスさん来ないのかなまあまああ ショータ送ったけどなぁ、来るかわかんない翔太が行ってるかどうかもわかんない、<笑>まあ、まあ、ぶっちゃけオフでやったらすぐ終わるからな<笑>、まあね、この辺はね、<笑>あ来てないねだ、来てないんだ。 おなるほど。いや、正体テ失敗しました信じられない。これもしかして、地球防衛軍5、正、は、体、い、送れなくなってる<咳>んいや、そんなことはないはずだけど。あー、まだこいつ、ショーろうとしてエラー出すんだ。OK、ね。<咳>オッケー 多分普通にここいけちゃうんだよなプロミネンスで<笑>少ないから、ね、うん次がね次はね多分ね結構絶妙なんだよプロミネンスと一応尻尾落とすやつを持ってから送ってるよああやっぱそっちがいいかもねあじゃあ私ちょっとああでもなシーバクは普通にここ刺さるからダメなんだよな<笑>プロミネンス 1000m あるから いいなっ<笑>どねそうだだそうだじゃグラフトなんかひよって dng にしてなくないい、えー<笑> わいいわえだから重創降りてきたみんな DNG 投げるんでしょ<笑>カンカンカンっていくよで誰かがあの失敗して手前落として全滅するんですよ<笑>さあところでインヤさんは来るのか来ないのかどっちだろうレ ン, レンジャーでも何でもいいよシェイカーは。 峰、う、屋、ん、さんこれですよプロミネンスゴリアス DNG かあ<笑>ヘッドセットの充電器1本しかないから<咳>お前と遊んでやれないこれならいいや今日は今日はプロミネンス会ですね 勝てるまで、負けるまでか、積むまでそうこれは無理だなって判断した時点で。というのは、私初に、初回の1週間からほとんど上がってないよ<笑>そうね、<笑>ツイッターで 70% 超えましたところから5、パー上がってない、ね、全然だって、まあもう、上げなくてもなーっていうのあるからね。 あ確かにね続きや向こう部屋でとかでもいいし武器の星付けばっかりやってたから<笑>あでもね本当にめんどくさいとか終わらせてるよいいなぁここ積むだろうっていうとこでもね俺もなんかほら結構化石してるからね終わってる場所、はあ、やばいいニエスがはちょっとレ ベ, レベルが下がってしまう<笑><笑>しょうがないよ<笑> ね、え俺思ったんだけどあれ無理なの117のさ稼ぎあるじゃ ん, ん70分放置のまあ何分放置か適当でいいと思うけどあれがどうしたんですかあれってさ、うん、正直レンジャーとさうんアンカーぶち壊せるやつがおればいいわけやんうんあれオンラインでもできるよね多分オンラインでもできるけどかな単純に効率落ちるよああ 硬くなるから2人でもやっぱ結構硬いか<笑>レンジャー役寝てるんじゃないですかうん多分して私多分つまようじさせてどこ か, どかお茶でもてますよ<笑>ーーあ俺もそうだよ<咳>でもなんか PS5 のコントローラーはバネが弱いらしくてあれを押さえっぱなしにするとねおーおー結構すぐ壊れるって書いてあったからし書いてあったけど俺は無視して綿棒を突き刺してる でももう結構壊壊れれててるるでしょ壊れてる、うん、<笑>あ、ね、たぶんこいつプロミスすっごい刺さるよ頭か ら, いったら<笑><笑>行っから。結構、いんだねあいつ結構、上がるからかないや は, げはげたらあいつ地獄よ。 <笑>もう何もできないかあいつあっダメージ入り始めた死んだんだけど死んよ<笑><笑>だよただここ多分ここはプロミネス楽勝会ですよあの<笑>あのタコと同じぐらい楽だな俺たちがやる<笑>死んだけどうなんか ち ょ, ちょっとやめてもいいですオフのプロにュニエンいけるじゃないこれ、うん、全然けう、ね、オフのが楽れいけたらねまあファイブのプロミュンスは弱すぎたからねそもそも、うん、確かだ ダ, ダメージこれの半分でしょうん、ゴミだったの誘導兵器だってエメロとかダメージではエアートータスが一番高かったもんなうん 遅すぎえー、何これ意外と楽なんだけど下がりだしたら早いね当たるの上、うん、りがちょっとだるいけどかわいそうだからこれをこれをマルチのノラでやると高校度並みの事故が起きるっていうねうーん<笑>うーんいやーあいつ死を待つしかないじゃないですかかわいそう。そ ままだだ職位かかかかららほとんんんんんどどいてないんだけど置<笑>来るるけよよう<笑> dng でですかー陸戦が来たも始しやつ死んでくれんからなここは来ましたね<笑> DNG。 うん、いいい、い位置にに行かなととね、当てるためにはここよこここ真正面えここすごい電池で事故りそう、なんだだけど<笑>そこだー当たってる当たってる当たってる当当当ててててててるるる20秒。<笑><笑> 勝手なリロー流れたら ゴ, ゴリアスっとっかゴリアスを投げプロミリースが一番速いからね<笑> 3秒ぐらいで両手をあるから<笑>おし DNGDNG しておアームハゲたよアームハゲたよなんか死んだよ<笑><笑>まとめてい<笑>こわいこ おいちょっとずるいってすんか右から来てるよ何 か, か右から来てるよあっやめっあこいつもう何<笑><笑>だ生意気だな DNG でも食らいたいのかあやばいやばい近すぎるよあなたあんとりい彩外したわ<笑>俺も土はずしちゃああプロミアスがしかないなプロミス先生ちょっとこういうてプ ロ, プロミューにするさ よってくるよってくるよってくるよってくるよってくだ<笑>っとやるよお前そのままダしとけ お亡くなりになったわっじゃない あ, あいいっすねでもちょっともうちょっとなんだよねもうちょっとあの NPC が全滅してましたねえー、あいつらなんでこんだけねこっち頑張って死んでんだろう本当。<笑>あやだ玉いっぱい来たごめんなさいちょっと違うんですよ いやちょっと許してくださいただ遊んでただけなんですよ僕たち死なないだろうと思ってその頑丈なねかっこいい鎧をあやだ全部こっち来た全部こっち来たんだけど危ね危ねやだちょっともう全部こっち来たじゃない<笑>や だ, NPC に投げたらーやだ気づかれたあんたやだよ D. N. G. 投げつけたら、怒られた。この野郎、D. N. G. のくらえ。ミサイル。くらえ、やこの野郎。あ、ひ、ひにゃか。でんならが大量に。一人死ぬ。我々はあっという間に壊滅だ。すでに北米、そして中国大陸に、かなりの数が降下しています。近づかないで。 遠からぬちに来てるかなってなってただって自分の歌プロミネスが来てるの分かってたもんあやだビルで見えないこの子賢い怖ええ よしよしチャンスチャンス暗いやこの野郎ちょっと全然剥げないんだけどちょっとああやばいこれ死ぬかな危ね え, 危ねえ怖い<笑>やだ普通に死ぬんだけどさよならまずいよ<笑>まずいよいやも う, もう余裕でしょう 三体だしね。そうそうそ う, そう。しかもハゲてるし、ある程度。あ、元気なやつが一匹いる。なんかね、ちょっと私のネレンジャーね、左肩回してるな、ね。<笑><笑> なんかさこう肘折り曲げてるずっとねこの肩をなんか肩でも凝ってんのかないぐらいずっとね<笑>小刻み回してるのよ<笑>あの速度で DND であげるから、ね、やっぱ肩の調子は良くないと<笑> 皆さんがやっ 無, 理無理です無理ですよって言うんですけど、皆さんが。<笑>あれでしょ、これ、武器の弱さを腕でカバーしますってやつでしょ。<笑>でも、ちゃんと片付けてますよ。逆にね、ちゃんと強い武器持ってきてる俺らが死んでるからね。<笑><笑>いやー、だって、なんか、5体ぐらいさ、一気に来たんだもん、こっちに。<笑> <笑>あ、まだ、まだ絡まれてるやつだ。次は何で行きます。プロミネンスは鉄板ですよね。プロミネンスは注意、ね、<笑><咳>輸送船来たらね、ずっと輸送船当たるけどね。輸送船じゃないね、シップが来たら。シップの真下で、撃てば、あの、口にちょうど入るんじゃない。ああ、一応当てれるよ。爆風で死ぬ可能性あるよね。 いやぁどうかなぁそんなに広かったっけこれよいよし い, いぞバカせろまたこっち向くなバカー<笑><笑>こっち向くな お, お前来とるやんけやったろぐらいの感じで打ってきやがって頭が<笑>、まあ、ちょっとはげたね え、私もう D. N. G. 投げることしかしないですよ。あ、やばい、これはやばい、三倍、三倍よ。<笑><だ>よ<笑>俺にどうしろと、じゃあ、ここはもう、じ、<笑>こダメージだけ与えて。いや、そこした、ま<笑>たわ。<笑>さあ、元はたくし、託しました。<笑>まあ、もう、遠距離からくるグラさんが。もう、もう余裕ですね。 大, 大丈夫その 3, 3を敵に3万ダメージぐらい与えたからやば絶対頭悪いわええー、もうその明かり切ったこと言わないでくださいよ、うん、絶対これ見てる人こいつら頭悪いわーと思って見てるでしょ<笑><笑>もっとあったでしょ武器 ハ<笑><笑><笑>んハハハハハハハハハーハハ使ってみる？敵が死なない。敵<笑>ハ死なないハハハハハハハハハハハハの抵抗に武器は？ポハケハハハ爆するからなおさらハハハハハハハハハハハハハハはハハハハハハハハハハハハアップした。 リロード 8.2 秒何にしよっかな自由枠<笑>あんまりな鉄板は面白くないんですよね鉄板ははいはいはいはいリアスはもうちょっとグラントも強いからな普通に<笑>何しようスパーシ ー, ー, シーああ普通に強いよ<笑>ワイダーシットガン ハ<笑><笑><笑>さすがにバックパックぐらいはまともなのにしとこあそう今インパルスにしようかなと思ってたよインパルスまあ改善はされたよ<笑>インパルスにしようかインパルスとーあーディストラクション届かないのかまだ 何がいいかなネタ武器でしょうもうネタ武器ここペイントレーターって最強方法あるんだけどさ<笑>何しようかな ?152.9×12 あ, あったよああレベルが低すぎるかだいました何しようあくっつけてあそっか ああいいのあるじゃんいいのがほらもう、あのー、忘れてたわー<笑>完璧これでいこうかなう俺船こ壊せないけどまあいっか<笑><笑>俺じゃない人が船を壊してくれるはず ん大丈夫あの真下に潜り込んでプロミネス打てばいいかな入ってくれるから<笑>敵が落ちてくる方が速そうやもんねんだからあーむずまそこは運で<笑>、うんで敵一体と引き換えに俺が死ぬ可能性はああやだグラハさんひよってるじゃない武器がええひよってるのはそれは頑張らないといけないってことよ ふざけようが出てくるダメだよ最初最初は遊ばないとすごいよねこの地球防衛軍の配信でふざけよって真剣にしてじゃない<笑>ふざけよってふざけよが出てそう最初はね最初はやっぱりねこのこれ無理だろうっていうので楽しまないとそうスティッキーグレレネードなんて使った記憶ないからね ああの、ね、それうなかなかのゴミよ<笑>いいチョイスだわどこで爆発するかわからんっていうね攻略が目的じゃないから ね, ね序盤序盤は楽なんよこれ<笑>ダメダメ危ない あレッドボールか。だから序盤も楽なのよ。エリアを止めるあっ早いね、でも。しねえ。プロミネス死ねースーしねあっ、すごいダメージ出た。楽しい。うわ、6800。気持ちいい。エリアの ちょっとうかっこつけ な, な, <笑>、ね、な投げ方だね。 っグレード俺の想像の10倍ぐらいダメージ低いうんああゴミよ<笑><笑>多分、ね、ケントメーター以上のゴミだから新3 0 0しじゃないよしかもこんな爆発遅くてあっちやばいね 私ボルカニックとプロミネスしかないからね<笑>俺スティックとプロミネス<笑>おな ん, かプロなんか一応インパルス反応してんだけどいいぞとだなんかあびっビックリするうわー気持ちいいダメージ出た腕クロス かっこいいいいいいいいなななな方してんなーよしち<笑>反応してる<笑>あやてあや近近近怖もも死ぬ耐えら れ, ない ま, ずいぞこれまずいな。 ビルの上から降りるのはグサック。よ、プロミス捨てなくなっちゃっ<笑><笑>まずいしまった。何ら、何何が起きたんですか。<笑>何の事件起きてます。ビルにスティッキーグレネードがくっついて、降りたものの爆発サインで死んだっぽい。 なのかもっと強い爆発に誘導兵器が来たのかもうこのさインパルスに誘導するしかないんだよね<笑>ボルカニックをくっつけこのカエルめボルカニックくっつけてやるわあ外した<笑>強敵強敵ああいのはきついな<笑> インパルスの範囲範囲でよいつか。<笑><笑>あ、わこれはこれはやばいぞこれはやばいぞ。もうこのシャーってなけどインパルスに耐えられない。<笑><笑>インパルスしかもリロードちょっと早いよね。 早いけどね、反応するまで長いんだ、こいつ。<笑><笑>いやだ、ボルカニックは主力になってんだけど。ほら、ちょっと、ちょっと頑張ってる、ちょっと。さすがの。多分、多分、心の中ではい、死ねと思ってるでしょ思ってないよ。<笑>頑張れと思ってる。 よよよしよしよしくっつけたくっつけたザ マ, ザマザマザマこの一歩はでもね普通にね越せると思うんだよ、うん、3人死んでるけどねうん知ってるよ<笑>大丈夫犠牲あの誰を起こそうか今考えてるとこよ近いからね近いからねやっぱこっちだよね でもね、これね、下手にダッシュするとさ、ヒットストップで動けなくなるのよ。ああ、わかる<笑>あ。あいたいたいたいたいたいたいたいた。こいつ邪魔するな。痛いんですけど。あ痛い痛い池イチゴいた。俺か、なんで絶対近くなかった<笑>あ。あいやさん見逃してたわ。 じゃいき1、2、いきに2号、さあ、1、2、三号起こさないと。<笑>というよ、自分。大丈夫、大丈夫、もう落ち着いたから。o インパルス、君決めた。回復取らないと死んじゃう。<笑> うちらうちら。意外とポルカニック来ちゃったな。ダメだな。リストラだなこの悪化だわ。<笑>あ、行けまたいつ。くっつければね。うん、<笑>いけるからね。 ちょ行くな。お前も腕がないから怖くないな。見ぬ ぞ, ぞ。お前つけてやる。シュシュシュ。ほら分かりやすくなりましたよ。<笑>見えなくなった枠が<笑><笑>。んであいつ腕入ったら武器も入ってくるんだ。いやあれ体に付く。<笑><笑> 割と頭頭はげてるぞさよならやだはげた鎧を燃えてんだけどやは死んだ。おお第1波来ましたね<笑>さあほら本番本番来ましたよ本番もう登る場所がない困ってしまった冬中一発くらいこの野郎 <笑>マいか、かかここれ。ルルでててしのあ、ななんかちょっと後ろからやめよ、よ、狙わないでよ僕。もうえとれ。<笑> いやちょっとあの両サイドからパスツで遊ばれてるんですけど<笑>さよなら痛い痛い痛痛 い, た い, た い, た い, い, いね俺にはビルが必要だあ無理だ<笑><あー><笑>ビルの影にあれば <笑> い, いですねすごいコタコいってくタコなんかねありえんぐらい腕伸びてるんだよねうんうんうんか私の画面だったらさ普通にこれね二三百3 0 0ル腕伸びてんだよね<笑>伸びてるね俺の画面でもいってるよああ だってるのかな<笑>輸送船のとこにあるも<笑>こいつだなうん私もあじゃあ同じだね<笑>悪かったなとしスチッキーグレネードないなこいつすシールド捨てるのかなこんな雑魚にシールいらねえよみたいなあ腕引っ込めた あ、全部下ろっちゃったねおおよーすげえ撃たれてる撃たれてるいやめっちゃ減ってる<笑>すごいピカピカしてるああこれは使われたねれでいいですさあじゃあちゃんとやりますか ではなかったなぁ。スイッチはちょっとダメですね。ちょっと、待って、ノーマルの。中盤以降にあった。いいっくる私は達成率でいっちゃっていいのかな。いや。あちょっとつまらなくなるよ。<咳>問題ないっしょ。インパルスは弱かったなぁ。 まあ、船は落とせんけどね FZ ガン LE って火炎放射器だよねかえ FZ は火炎放射まあ、いいや はい、船を壊すことは諦めました船は壊せるよ次もうご く, ごくごく普通です<笑>面白く面白くも何ともないこれはプロミネス持ってるけど全然 OK ですよ弱くはないけどね意外とね ファイブのゴミプリがから 消, えた消えましたねじゃあまず見晴らしよくしようちょっとビルが陰で見えないこれぐらい各自持ち場を守れ一歩を通すな 石けん意外と鉱石たまんねえどう見えよかったかなあれ こ, これ鉱石のためにしね<笑> ほぼまってねえんだよなあかくなっちゃったからな<笑>あ強いった方が宝石たまりそう確かにあいけるさよなら っすいい<笑>いいここやらしいわもう。 いた<笑>ふざけんなよこいつ<笑>そんな動いたって避けられるわけじゃないんだぜ何こしらに行ったらこっだこましくてまずい何が じゃあ私はバ ル, バルカちゃ、うん俺さんこれ乗って後ろ殴っていいよ後ろから出てくるってことこあこれうん後ろから出てくるから派手すとインフはンンあ外したクー ル, ク ー, ルたドゥーン ちょっとなんで俺に当ててるよ<笑>なんか狙われてるんですけど私すごい線がおかしいな後ろフてねえぞそんなフフフンと後ろに逃げられフフフフフフフフフフ 行くよ左からアンドロイドが来 まんねーなーったーどうっましたよーよーしあっ こ, これは落ちたパターンかな 目の玉をきたまを戻ってきた。ん ネットワーク切断されたのでこのまま落ちますあー了解ですお疲れ様でしたドローンが見えなくてね<笑> 違う何食らったの？自分のバルカンか。<笑>なんで1万9千も早いんだ、ね。うん、N P C じゃない。<笑>あいやいやあのでかいのに言ってるけど。ああ爆破あの爆風ダメージじゃない？なんか爆破それそれが広いから取ってるんだと思う。<笑> ねしゃーっ す, す、okay. <笑>ダッシュダッシュあーまだあれがいたかじゃああれ狙うわ赤と時間かかるけどねうん 赤, 赤ドゥルーンがいた赤ドゥルーンだこっち見ろ。 FZ がつけるるとそそうううううだだよきた、たまだ残ってるかもう役に立たなもも役役なバルゴリーにい日やれ一瞬の痛すぎ。 さあ、じゃあ、回収をしながら、とりあえず一石落としたいよね。お、いけそうじゃないですか。落としたーあイス。あとはもう、まあ、今回回収回収して、ぶっちゃほしいですからね。うん。うん、あ、<笑>なんか、やばいですね。俺やばい。無理。残<笑>念、ね。さよなら。 あ、起こすよ私の方があんま高いか ら, のっ分からないいよし。 あつ、自分の火が落としたゃっていいような気がするね、okay. まあ、あ, あ, のあれがいいの落ちるかなってだけだね家康さんが今言ってくれてるけど無視っなったか危ねーあれぐらいなんだよね あ、もう被したなぁ当たっていい な, <笑>なデストロイ長いからね<笑>長いねデストロインよ多分一番長いんじゃない よいしょ。ほいナイス ブキブキしギュッセッ大部隊ですくなんだっけ防衛戦は放棄する分かん な, なんかプロミニスいけるかなキチ っ, <笑>っぽくなかったまた先だっけキチああ追想追撃 追, なんか追跡かああ普通の最初かな最初のやつだったらプロミニスいけるね あー こ, れこれは無理だね<笑> こ, れこれは無理だね単純にそうだね追跡だよねこれはどっちだ完全にいやこれはだからあのー、壊す一つ前です よ, よね、うん、これは無理だねプロミネーズこれは無理だようんこれは残念ながら無理何でいこうかな どういうす の, のかまあ砲台壊さなきゃいけないからないや違う違うこ れ, これまだ砲台じゃないあまだ違うんだあのー、周りにシップが一番いっぱいシップと大型アンカーのやつああはいはいはいはい側車ああ射程が足りねえなあ ラピスでも良いからなぁいや 105mm 持っていこうあと12ステージ進めばデストラクションプレイザー G が使えるすうわいいですね G ってつくから強いんでしょそうよ、G、ゴッドの G ですかグレートの G ですかグレートでしょう<笑><笑> 何持っていこっかな起こしても危ないから起こせないんだよな何がいただろう攻撃武器何にしようかな<笑>テンペかな特に使える機会少ないし大人しくエメド。 ターミガンいやエメロードと 大, 大, 大連を起こすと騒ぎないよ私オッケーそういう構成だ<笑>じゃあターミガンにするかだってやっぱダメージ押しつかんなターミガンはまあここか<笑> うん、バランスはそれが一番バランスはいいんだけどねじゃあ全部家康さんが指示をしてくれるんですね家康さんがしょんべしたところだ<笑>そういうことですね<笑>テンペストもなあんまり意味ねえなあまあいいかあないこともないか あそれはスイッチで配信すするんですかどうしようかなと思ってあっちの方がね人が見に来るよいや画質がさうん出るらしいやんあそうなのそうそうスイッチの方がゲーム配信は綺麗だし強いみたいなことは書いてあったんだけど、まあ、PS5 が出せる範囲なんて YouTube でも出せるだろうしなと思って悩ましいな まあ、それ言ちゃ、ね、<笑>私、あっちね、検索めんどくさい検索するのすごいめんどくさいから嫌いなんよん。安定はしててもさ、見たいの見れないっていうね。<笑>数少ない YouTube で配信できるプラットフォームだからさ、YouTube とか PS5 から<笑> PS5 が直接。 ちょっともらうねえ、うん、っとイッグアンカーかかやっちゃうも多分いっぱい動くと思うけど試しに あ, あれ当たるのかな俺は届くよいやあの船が邪魔かないや倒すの一発でテンペあるからさああなるほどねうーんとねあれ動いてんどうしようこ木にいるんだよねむついねあれ基地が 基地の上にあるなまだ。うん？なんか動いてる？あああ あ, あ, あそれか。はい。<笑>スコー ン, ンってなんだけど。俺の地動いてるよね。地は動いてるね。じ い, いか順番にこれかってく？いや。まあその足元のタコちゃん私にらうね。オッ こいおー死んだわやっぱりハグミスあー金たわー金 ち, ちゃん来たそ、うんそれもさ金さん銀さんピーつなくなったんだろうどうごんの<笑><笑>全然わからんでもねまあまあも う, もう生きてるわけじゃないんだけどさ<笑>、ね、ピーつなくなったんだろうなって思って なんか全然話題にならんかった記憶あるんやねあっこっからもう手あまだ打ったらなんか当たりそうだなお宮さん壊しに来てくれてるよよしじゃあ横からちょっと打つね聞いたかナイスラブのしい。それほどひどい戦況だったことだ アンカー狙いそうになったらテンペそこポーンと落とすねオッケーなんか他にここいいのがなさにないんだよねスプライトホールぐらいかなうーんあってあっあれいけるねじゃあテン1個落とすわこれかこれうんそれをテンペ1個はなんかチュンチュンやられてんだけど尻尾の下と思ったけどまだ切れ落いる金だったし<笑>ああ危なっ<笑> もうん、揺るいたかなこれ、わかんないんだよなぁ。タコが何で動いてるんだーんあぁ、反応したやつはもうちちっていいと。まずいっつっあ、天気いった。だからちょっと、タコちゃん狙おうじゃ。気をつけてね、百0 0尾見ちょいたいよ。Okay. ああいっぱい動いたよ。 ティーマザーがに遊んでらっしゃるうんテーマザーもいるよ<笑>あらティーマザーが起きてんねうん鉱石たまったま撃つわーはーい 黙ったけどいつ来るのかな<笑>うわー怖いこれはテン行ってるからね、はい、らああもうちょっと 来, 来, 来, 来てるよ来てるよ来てるよおるさんテンピじゃ俺は耐えられませんあインさん皆さんお腹にはい死ななーいまあそうだよね2発はいるよねああ死んだわ まずは死んだまずは死んだけどい、ね、敵団が走ってきてる火がねちょっとだけ抑えてくれてる何かを<笑>あースリーか<笑>そういうことかータコスリーいやもう追いつかれるから無理いろ<笑><笑> だって、エアレイはね、無理なのよ。<笑>ああ、じゃあこれ、テインペイと、もう一個、鉱石に持ってきた方が良さそうだね。もう一気にやるんだったら。<笑>そしたらかえ、フォーボスもありだな。範囲さえ分かっときゃ。スプライトいや、フォーボスで、キーにちょっと吹っ飛ばす。邪魔だから。 これ無理だなあう。ああ、くそ、見えねえ。ここらへん。<笑>無理じゃ。天<笑>気どこ行った、<笑>ああ、もうあ、あさって行っちゃうのね。 ちょっと105ミリでいいか105ミリとじゃあ何しよっかな範囲は絞ってきゃほぼすでいいなアンカーそっかまずキーマンが2体いたんか忘れとったなう<咳>ー アンカーにロケンシェルをあれ打ったら反応してから一発で壊せばいいしああやったらスプライトでいいか普通にスプライトでいいなスプライトマキシマンの方がいいな確かに、e、EMC じゃ無理か<咳> EMC は悪くはないけどねうん何をってこうたまったらうちのレッドカードで逃げてもいいよアンダーアシスト入ってきたからああそういうこと、うん、<笑>じゃあ全然大丈夫ですけど まあ、左のやっぱ左からですねとりあえずこいつががきまらうやたく取っちゃうやろおーい今度はバルカやか一気には倒せないでここにスプライト落としとりあえず行って食らったんだけど全然マシン当たってないしまわなかった天使 あああいつ浮き上がるテンポ落ちるんだよなあ<音声>えっつさん倒したんかないか行くまっ ち, ちゃうジュワってな<音声>これですよねー まだなドロたか。じゃ あ,、ま、<笑>じゃあ天気不良をそれほどひどい戦況だったことだでまたまずは来ると思うから葵さが下がった方がいいよ下がったから回復するってこと い, っぱ い, いるね、うん、ちょっと待ってレンジャーにレーダーはかぶったんだけど<笑>こいつらは殺す気かなはーいでとりあえずこのタッコにかぶせるかタレッていけ Wow, I can't get that. 見てみようううかな MTC がまあましたねね結構るるのー、うんんややだやだや だ, やだそ食らけどちょっとテンペ食らうんだけどその位置僕<笑><笑>っあっ危ねえ あ無理だタコは2匹ぐらい<笑>さっきとあんま変わらん状況が<笑>あらら<笑>変わらんね<咳>ああちょっと無理だなこれ気が散るなドローンと。 ダメだなスプライトよりポブスだねこれこれでやるたらー<咳>テンペと105ミで死ぬみたいねあマジ、うん、マザーダメージ的にはマザーはテンペと105ミで死ぬよ まあ、実際多分もっとちまちまやった方が確実なんだろうけど<笑>まあまあまあえーとどうしようかなあんまりこれが役に立たんからニクスちゃんはまあいいけど<笑>まとめてこいグレネードは吹き飛ばした方がいいか機動力いらんわ 前みたいにね、パワーシスソガンとかあればね、やり方いろいろ変わるんだけどま、うん、あ意地をはらんでフェンサー使いって話なんだけど終わってるでしょフェンサーしんどいからなるけど終 わ, っ て, 終わってるんじゃないのいや終わってないよ、レンジャーレンジャーは終わらしてるけど、レンジャーとダイバーフェンサーとかは残してない、あアレイだと どっちもやりたがらいんでしょみんな、まあね、<笑><笑>まあ私はそんな嫌いじゃないんだけどドローンだなじゃあドローンの先ああでも反応するよねこれどうせ下手に打ったら近くに立つだけやろうか私はあの 105mm だからさ、ね、<笑>事故るんよ D2 0 2 に, いにーー、D202、よりエアレイダー あ, まずあの高さ届くかう一番高い位送線届くかなと思ってああツナ届くよいや俺オーキッドとスタンピートしか持ってきてないからああそういうこと、うん、オーキッドは600だから微妙な、ね、私今えっとね600ってこれには届くんだよね、うんうん、私の位置からそれぐらいの距離感でいいんじゃないかな ワンチャンあかあのタコちゃんちょっとテンサー当たるか一発やってみるわオッケー あ, あ、無理かなちょっと船落とすねもうあ、もう普通に射撃に撃つあタコちゃんもう一回どひどはい、うん、撃つなんか気になり来てんだけどなんでやん、うん、そこ気になりおるかなあ、普通におるんだ普通におるのよ <笑>まずいですこれは<笑>ダンゴムシがうざすぎる<笑>うわーお前タコ<笑>まずは取り返しやつくからおかしいよっ、ね、はーいあれタコまだ死んでなかったえっ死んでた<笑> 打て直してビョローってしてた。もの もう一席手前落としちゃうこの赤この赤のやつそうだねほら皆さんがなんか多分事故った、ああ金だわ金足もあも金降るよどっか分かんねい。やばい<笑><笑>やばいちょっと今経プセルまだリロード中なんだわ NPC に頼ろう まあまだいけるけどねちょっと待ってね無理やできんのよ<笑>エアレは爆炎とともに何も見えなくなったからどっから撃たれてるかも分かんないじゃあイニアスさんどこかなあなんかイニアスさん落ちたこれたあ落ちた戻るか今日悪いんかな回線かもね 帰ろうか。頑張りましょう か, <笑>か。あ、俺が落ちたのか違う。部屋はダメだったんだね。うん。オッ OK! ほい。 ヤスさんは打ってこれるのか怖いですねいいね何にしようかなやっぱ逃げる気にするかなーガーって詰められた時にスタンピートはいいんだけど射程もそんなないしうんレンジャーだとなんだろうねまあ、無難だったらもう本当にリバ所とかリバ所もありなんだけど俺のリバ場所ねー 敵吹き飛ばせるからねしこ<笑>、うん、いのはあとは何だろうこのはもうも強くはないしなエ メ, ロエメロードエメロードまあ事故ると怖いけどねそうね何だろうねマグマ砲 は, <笑>そは普通に火力高いよ 近距離だけだけど。ママね、近距離はマグマ、リロードが重いんだよな、ちょっと。だああ、だから、近距離だけ使って、もリロード入ったら、大きいて変えちゃったらいいし。<笑>これといってね、レンジャー選択肢あるえないからね。 という。もう一息なんだよね。レンジャーは。ちょっといただく。いただく。な, なんか取っちゃったかもしれん。ダイバーだね。いや、いいよ、別に。じゃあ、タコ打つよ、OK。ああ、金も反応するよ。足は崩れるんだけどね。公式なんだよね。 ライキ来てるからご注意よタコまだ生きてるやっぱムラがあるなー100個に強いんだけどお、ナイス<笑>もう行っちゃっていいんじゃないかなこれうん ダンゴあんんとかちゃうさころねドローンかあ、外した。 赤です赤ですか逆に当たっちゃった多分赤だけ赤とあれ<笑>でかいの一回だけだよね、うんまあ、でかいの一回なのかなとかータン逃げるか逃げちゃってでかいのから、うん、ああ壊れたね おさん起こしとくね。おーい<音声>。結構金が来たね。敵炭全部反応したかも。あー。これか。キュー・カブセそんなに広いかな範囲。トレイットが届いたのかな。明るく結構範囲広いよ。 してあるね、したらうん私の敬語もわかんないんだよね性格の範囲はまあまあまあちょうど今なら逆に倒しやすいけど反応してますああタコを殺そうタコうわっきそうびっくりした 人<笑>全然気づかなかったよ<笑>びっくりしたよ普通にびっくりしたわタコいやらしい場所いるねなんか別のもんハムしそうだよなあれう ん, なんかずっと赤残ってんな NPC 頑張れよ倒せ NPC タコ2 まタペ三枚はずるいってタコちゃん倒すしかないかなというそこにチンんだ金動いたから下がった方がいいよさ下がった方がいいよこちら d 2 2 でタコはチマチマ狙うからタコ死んだこれでとりあえず今アクティブ終わったのかな金が一匹いるかな金一匹ああくねうんーじゃ あ, あタコいなくなっ あこっちやってもねこっちやってもね確かキーマザーいるんだよだから こ, うんこっちかなとりあえず、okay. ここは多分一番動かないちょっとグレネーダ持ってくよ、足クソとろいけど よいしょ噛まれる覚悟だなハムハムされるからねずるっ場所でも多分それが一番動かないんだよでそこをやったらあのまずはやっちゃおうかなって思うよねアンカー左側と。 うん、動いてないね動いてない動いてない okay, ナイ ス, ナイスどこら辺かな私いるら辺ぐらいまで下がった方がいいかもあ動いたあっ赤か赤と金がちょっと待ってるはーいこれどっちがどっちだったっけ こここれが…とつの片付けたた い,、ね、いいねやったはーいまだ一応いっ…さすがに。<笑>わーって言って ああすごい太んでった痛い早い資金は終わりか金は終わり で, でかいの私やるわ巻きずえ食らうだろうか死んだ赤がこれ赤がそれだけですよね じゃ あ, ア ン, あのアンカー行きますよ、左側、うん。で、近づいてきたら、ほぼすかぶせるわ、オッケー金に。てか、金もあんまりいないのかな。湧き直さないんでしょ、金多分。うーん、タコはでも、左側にいるタコとか絶対動くからね、電球と。いや、金おるね、やっぱり。 ウーストンは私側から離れた方がええかもねでこれでまずは絶対動くまずは 100% 動く動いてるねはい外した悲しいねでここら辺にやると今の形だったらでまずはやりたい ちょっとああ、マザーに当たってねえな、ちょっとためまーき100メーン、もう1、2発か、まあ、スタコールか、インヤさんは無理せんでええよ。あージェクちゃった さよならあら卸しなね<笑>逃げるだけね<笑>びっくりした<笑><笑>あいつこっち向いたからあたらんなぁ 3, 3かけますよってかわされたからさ今じゃあ私の方でええわーーあ意外と硬いん、ね、で、はい、後ろからちょっとだけ打ってる うん、ああいやごめんカードで反射した走るもうちょいもうちょいかなその雷当たるんだろう俺の足のさ早さには<咳>タレトリロード終わんねえかなもう死んでくれ頼む っきんでリだと 105mm だけできるね私、はい、気にななりま す,、D202 はい、さならすいお死んだよらか待ってくれ待ってくれ。待ってくれ ハハハこいつバカか。ハハハマザーのとこ戻ればね解放してるわオッケー<笑>上がれない。あそういうこと引っかかってる最低だこ れ, これ暗い中。怖頑張って上がっていけばあとは走り抜けたら絶対当たらんから押せなかったクソ<笑>ああいいいいそりゃもう 大丈夫でしょタイマンは<笑>一体だけそうそうそれそれだけそれとまあドローンもいるけど、うん、一応それだけねこ、えー、そこら辺転がってグレーなの乗ってもいいよ 足、とろいけど R1 と L1 であのエクスプロージョンだから分かりにくいけど乗れなかったカ近くにいるはエクスプロージョンにすぐ殺せると思うからあでもう一体いたね、もう一体。私のちょっと 多分それぐらいは倒せるんじゃないかなナイスあとはドローンだけだねドローンいきたい反応ありがとう頼んだ<笑>ちょっと回復は取れなかったおおやすみ ダッシュ乗れないのかあ、まあダッシュでは乗れんよそれまあ乗れたらいいんだけどね怖すぎる止まったら死ぬのに<笑>どうしても次タコ動くからねうんだからそのそう右側のタコだよねそうだねそのタコちゃんを右一番右のタコちゃんやるのがベストかな ダンゴも一瞬動くかうるさマまっすぐおと飲まれるよ OK あっテンペ打っちゃうわうん確実当たるところでちょっとお待ちを隠さすぎるわなことああどうしよっかな奥にいる方をテンペってた方がいいかなこれ なんか船に当たりそう狙える方でいいようんちょっと待ってね3体いるのかタコがそうだねちょっと待ってね今いい位置を探してるから何か船に当たりそう<笑><笑> じゃあここら辺でいいかなもうちょっと見邪魔すんないこのバッカー外した敵に敵にーここら辺かな狙いやすいのヤウー<笑>フラフラ動くんじゃねえよお前<笑><笑> なんか上の船に当たりそうなんだけどね、この位置。当たるかな、船に。手前にした方がいいかな。あ、なんか。押した。何に、何当たったんだろう。<笑>なんか謎、謎ぞ、謎ななぞものに当たったんだけど。 ごめんなさい不発見終わったわオッケイなんか適当にいろん<笑>タコや撃つよはいちょっとぐらい反応するかなぁ、まあ、わかんないあ、そいつだけいいかなぁイッなんで行られへんの今ので<笑>ふざけんなよーあナイス 痛えのー今のー、うん、えー、っとタコ電球キンがおるねうん<笑>どれだろうとりあえずこれぐらいですよね えー、ナイスーありがとうあー右側かなあのーこっち側そうだね金ありかなんかじゃあお金ありは絶対動くから打っちゃうねーはーい動くよー ボスかぶせるよーーそいつらだけに大でしょんか一いにキーンが外れてるねバって来なさいキかなーキーああ仲間が一人死んだ<笑><笑> 降りたら死ぬって分かってたのね。あいつ降りて行きやがった。あと私は今空爆機体使えないから、んじゃあ落ちちゃうかね。ピン動くよ。うん、いや垂れておくよもう。しゃ落ちちゃった。あ、はい、いよ。いや私は敬語カプセルを置いておくから。なん で, ですか？うんどうしたの？いや橋の上に<笑>垂れておいた。た下に橋の下に吸い込まれてった。ああそういうこと？ あんな し, でしょそれはほら、早くおい、グリネーンぎれた。うん、お兄さんとごめんなさい。あとはピッグクアウト。うん。ドアの高いところか。お気づき。 ああさっきイニアスタンテンペ打ってるよテンペン死ぬよそこ<笑>いや早いな戻ってくるあ船<笑><笑>に当たりそうだっけ大丈夫か船に当たるあ大丈夫大丈夫あびっくりした大丈夫大丈夫はいで下のやつがもうほぼすかぶせるわどうせ動いてるからいいタコが一匹下にいる うん、タコがおるね。ちょっと私狙えないなそ船、ね、落とすね。はーい。硬いね、船。うん、距離遠征かかっちゃうからね。<笑>んそれはない 電撃よくったから言う<笑>んかった<笑>なんかシューンと飛んでったよ<笑><笑>やるなまあいっか起こした方が楽だわあ今の音楽だねどうせありがとうちょっと吹き飛ばすよ 皆さんそこはぶねえよおおきいオッケーお願いしますーじゃ回収かなうんおーいじゃあ回収しようやっ一応化石はできるのかめんどくさいけど あまいまいちかな湧くタイプがそれだからねうんやっぱりギングもですな稼ぎは確かにギングも稼ぎになると今度はフェンサーが欲しくなるああヘルフレが一番安定するからね さーおナイスー<笑>いい時間ですな。うん ショッペイ船がよ。<笑> え、見えるわった。お、次ソロでいけそうです、ね。マグマグでいけるだろう。<笑>武器取得率 95%。あとこパ。うん、私あと一分か全然動かない。<笑>相当ありそうだなじゃあ。多いか今回、ね。 とということで本日の配信はここまでご視聴ありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。お疲れ様でした。でした